それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。えっ、ー、と前回は、えーと、まあ、拡張ゆっくりと誤助法の応用としまして、その中国常用三法を紹介しました。で、これは、えーとまあ、中国常用定理なんですけれども、これをにの計算法をですね、その拡張ゆっくりと誤助法を使って、その構成的に計算するという方法でした。で、えっ、ー、と今日は、 そのまた別な各種ユゆクくりとご情報の応用としまして、えー、と有利数の再構成を紹介したいと思います。とテキストを持っている人はとセクション 4.12 ですねと70ページからありますので合わせてご覧ください。 よろしいで、しょうかで、えっと、今日はですね、まず最初にその有理数を乗用管に埋め込んで計算するというあの手順、計算を考えたいと思います。えっと、まず例題としまして、えっとまあ、こういうその有理数の計算を上げます、えっと。5分の2プラス3分の1ですね。で、まあ、あのこのぐらいですと、まあ、普通にそのこれまで、 その学校で習ったやり方というのは、まあ、通分して分母を揃えてで分子の加減算を行って、まあ、結果あの出てきた結果を約分するというものだと思います。でえー、ところがその実はこの有理数演算ですね、まあ、今のような簡単な例はそうする必要は必ずしもないかもしれませんがこれが例えばその非常に大きな分母分子の数を大量に扱うと。 ということになりますとその通分をしただけでどんどんその桁数分母分子の桁数が大きくなってですねであの計算が非常に大変になるというそ の, あの問題が起きることがあります。でそこでそのここではですねその有理数を常用管に埋め込んでその計算することを考えます。 で一応問題設定としましては、そのまあ、有利数 r 分ああと t 分の r ですね。えー、と r と t はあの整数としますけれども、この t 分の r をその、えー、と z over pz という常、まあ、用感で表現するとしましょう。ここで p はその十分大きなあの素数。えー、まあ十分大きなというのはその、まあ、このえと t 分の r を表現する もしくはそれに関するその有利数の計算をそのまあ表現できるような大きな素数ですけれども、まあ、そういうのを使うということですね。でそうします と, と、まあ、この P 今 P は素数としておりますのでそのこの乗用感ですねこの乗用感の源 A というのを取っていきますとこれはの情報の逆限を持ちます。で、えー、と例えばということなんですけれどもう えっと今ですねその例えばそのえっと四百八十七という素数を持ってきておりますけれどもえっとこのまあ t ある t ですねこのある整数 t がしかるべき条件を満たすときにそのある t のと逆元がですねあのこの478487を法とするようなその t の逆元が まあ存在するというわけです。でそこで、えー、とこういったその常用関上でですね、その元々与えられた t 分の r という数をその r かけるその t の常用関での逆元という形であの掛け算で表すわけですね。で、えー、そういうことによってそのこの r 分の t をそのこの z バイ p z という常用関の上でまああるその 整数に移すことによってその乗用感上でその有理数同士の計算を行おうというのがこの基本的なアイデアです。でじゃあこの乗用感でのですねこの t 分の1に相当する t の逆減はどうやって計算できるかという と,、えー、と以前のこの授業で紹介しましたその p を法とするその法逆減の計算に希釈されるということになります。 でそこでまず、えー、と今出しました例題に対して、えー、と今のですね乗用感情での計算に帰着させる方法を一つ一つ見ていきましょう、えー、と今ではですねその五分の二プラス3分の1が、えー、と15分の11ということになりましたのでその、まあ、R 分, 分, 分母 T とそれから分子 R に対して まあ、それぞれ の, その絶対値の上階となるような数を何らかの形で選びます。まあ、今回は例題ですので、まあ、あらかじめその計算結果が分かっているというのもありますけれども、一応今回はその分子 R の絶対値は15未満、それから分母 T の絶対値は16未満であるというふうにしまして、でそういうまあ条件をまず見繕っておくわけですね。で次に その r と t の上階に対してですね、そのえーと こ, のまあ、この 2×r×t、えー、この場合はその 15×2×15×16、えー、よりも大きい素数を選びます。この場合、その 2×15×16 が480になりますので、480を上回るような素数、p を一つ選ぶと。 ということで480よりも大きななるべく小さい素数としてここでは487を選びます。<笑>でそこで次のステップではその与えられた5分の2 /3 と1 3分の1をそれぞれそのこの z over487z というその乗用感に埋め込みます、うんで。埋め込みの計算に必要なのはその分母ですね、分母の逆、あの情報の逆減を計算することですね。 この場合はその5分の2を埋め込みますのでそうすると5分の1に相当する常用感の源を計算するわけです。ということはその5の情報の逆減を計算するわけですね。でこの計算はその487と5からこを取ってくるその拡張有う率りと互除法によって計算することができます。で実際にその拡張有う率のと誤助法でその常用率を計算していきます と, まあとこんなふうに計算が 進みまして最終的に −2×487、えー、と, と 195×5 の和が、えー、と1ということになりますので、えー、とこの乗用間での5の逆減は195ということになります。でそこで、えー、と5分の2というふうに与えられた有利数をですね、えー、と分子の2とそれから分母の5の逆数である195をかけて390という 値として元としてこの常用管に埋め込んでおきます。あとここまででしょうか。で次にその有理数の加算のもう一方の3分の1をですねこの常用管に埋め込みます。でここではあの分子は1で、えー、と分母が3ですからそうするとそのこの3のこの常用管での逆元あの情報の逆元を求めるわけですね。でそれはえと487とあの3から始まる 各所有ー率のご情報の計算をすることになります。で、えー、と実際に計算していきますと、えー、とこちらにありますように、えー、1×487-162×3 が1に等しくなりますので、そうすると、うんとえー、と487を法とする3の情報の逆円が -162 と。 いうことになりますがこれは487を法として正の値を取ると正成数を取ると325ということになります。そこで今回はその3分の1をですね325という元としてこの乗用感に埋め込みます。で、えー、と以上の準備 が終わった後でその5分の2プラス3分の1を今のこの常用間での計算に帰着させますとその、まあ、まずここは今のところはまだそのこの計算の正当性についてはまだチェックしておりませんので、まあ、とりあえずアイディアに従って形式的にやってみますと、えー、そ390プラス325で、まあ、715になるんですけれども、えー、487 で割った余りを求めて、まあ、228という弦が求まったことになります。で、えー、と次に確認したいのはで一応まあ今までの知識でその228というそのななんか計算結果が出たんですけれどもあのそれが実際にですね一つ目はその、r、t 分の r がですね そのこの常用感に移したときに228に移るようなそういう分母と分子 RT が存在するかってことはまず一つ目の問題でもう一つの問題はもしその今の条件を満たすような分母と分子ですね R と T が存在した場合にそれらがもともと我々が目的としていた計算の結果ですねこの場合は15分の11という結果を求めたかったわけですけれどもそういう計算結果に対応しているかと。 とで、えー、とそこでですねまああのまあちょっとそのさかゴールから遡っていくような論法発見的な計算法ですけれどもとりあえずその各所ゆっくりとご情報でですね、えー、と15分の11という有理数を、えー、と今考えている Z o ー e r 4 8 7 z の乗用感に埋め込んでみます。 でやり方としてはあのこれまでと同じようにその487を、まあ、まず法とする15の情報の逆円を計算するわけ で, でこれはあの487と15から拡張ゆっくりとのご情報を、えー、計算していけばいいわけですね。でそうします と,、えー、とこちらにありますようにマイナス 2×487 プラス 65×15 が1に等しくなりますので そうすると、487を法とする15の情報の逆減は65ということになります。で、そこで15分の11をですね、この乗用感に埋め込みますと、15分の11というのが、1 1る6 5という計算結果に移されますので、1 1る6 5を実際に計算しますと、715と。で、これを487で割った上用を求めますと、228になりました。 でこれは228というのは何だったかじゃあさっきの計算結果はどうだったかっていうとその5分の2プラス3分の1をそのこの常用管で行った計算結果が228と出ていましたので、まあ、一応結果は一致しているわけですね。ということでそのどうも今の計算は、えー、とうまくそのえー っ, とえー、っと5分の2プラス3分の1をこの常用管に埋め込んでいた計算結果が どうも15分の11をこの乗用感に埋め込んだ値と一致してそうだということが言えるまず見ることができるわけです。で、えー、とそこでじゃあ次にですねそのこのえっ、ー、と228からえっ、ー、とまあここは今日のポイントの一つなんですけどもこの計算結果を228という乗用感の値から その元の有利数を復元するという作業が必要になるのでまずそこの計算手順だけ先に示したいと思います。これをやるには徐々に序の法である487とそれから、えっと、求められた計算結果のこの228からですねその拡張有機とご情報で計算を行います。でそうします と, と、まあ、R0 が487で R1 が228で。 でえーとまあ、順々に乗、えー、用を計算していくんですけれども、この乗用がですね、そのえー、とあらかじめ、えー、と与えていた、えー、この15という値ですね。えーと15は まあ、5の15という値で、えー、よりもあのちに等しいか小さくなった段階でその計算をまあ終了します、えー。そうします と, とここまでの計算結果からその、えー、と実はとの計算結果から、まあ、こういう関係式が得られました。 えー、と11イコールマイナス7百4 8 7プラス2 2 8る1 5ということで、えー、とこれをですねその487を法とする合同式に直しますとその11が1 5百2 2 8と合同であるという結果になりました。で、えー、とここでその。 あそかえー、とここでですねその、まあ、結局ここから言えることはその R が 11t を15と置くことで、まあ、あの t 分の r を復元可能だって言うんですけれども、えー、とこれをそのもうちょっと詳しく見てみます と,、えー、とこの両辺にですねその15の逆弦をかけたものとします。えーとまあ15の 逆ですね、ああの情報の逆転だから15のインバースをか け, たものとか け, かけることにする と,、えー、と右辺の方は228となりましてで左辺の方は 11×15、えー、の逆元ということで形式的にはその、まあ、有理数の15分の11に対応する数が得られたことになります。 ということで今のようなその有理数の再構成を行う根拠となっているのはこちらの定理 4.82 です。ここではまず n と b と r スターと t star を整数と置きましてそれから b は0以上 n 未満それから、n、r スター r は0以上 n 未満と。それから t スターは正の数とします。で、あと、と N と B から始まるその拡張ユークリットご助法の乗用のと S と T ですね。これを Ri、Si、Ti と置きます。で、えー、と次にこの J をですね、その、まあ、Rj、s Rj というのはこの乗用ですね、えー、と上の各所ゆっくりとご情報で計算されてきた乗用が、えー、と R スター以下になるような、えー、最小のインデックスとします。でそしこの時にその RjSjTj、まあ、というのが求まっているんですけれども、えー、と Rj を R' と置いてそれから Sj を S' と置いてそれから Tj を T' と置きます。 で、えっ、ー、と、で、さらにですね、この、えっ、ー、と、ある R と S, と S と T が存在していて、えっ、ー、と、まあ、R が NS プラス BT という関係式が成り立っていて、で、えっ、ー、と、R スター、T スターにはこのような条件が成り立っていると仮定します。で、えっ、ー、と、この時に、その、 まあ、次は成り立つっていうのがこの定理の主張なんですけれども、えっと、まず、その、ま、あ t' のまあ絶対値はえー t' 以下であると。で、それからもう一つは、えっと、もし n がですね r、r' と t' の積の二倍を上回る数であるならば、えー、ある非ゼロの整数9が存在して、えっと、 R と S と T がそれぞれ R スター S スター T スターの9倍になっているというのがこの主張です。ですのでと、まあ、こういう条件を満たすようにそのあらかじめその与えられた有利数を女用館に埋め込んでその女優上でその有利数 の, その、まあ、計算にですね相当する計算を行うとその計算 乗用の計算結果からその求めるべき元の有理数が復元できるというのがこの有理数の再構成に関する定理の言っていることです。ちょっと条件は複雑ですけれどもこれはちょっとまた各自で確認しておいてください。ここまでいいででしょうかここまでその有理数の再構成に関する計算を説明いたしました。